諸刃の剣な線路はキロ c d d o り s ぎて排風トラックが2度目の追い浮ちでガラスが射出されてくさ配達系の仕事をやればわかるけど駐車場しょっけて気持ちが近づかせない絶望の一瞬を100秒くらいに引き伸ばすベストカーの適当な CG と予想と過去のまとめ直しで強引に動画時間8分にしてくるゆっくり系車ニュースチャンネルのようだついに絶望の押し寄せ実写化されちまったぞ ダムオードバット放水してこうなるのはそんなに混んでないホームセンターのレジ一つに同時に三人くらい会計に並んで詰まる時のようだ追い越し車線の使い方が不適切だから三車線あっても高速道路が詰まるのと一緒だな深夜の浸透名はクソそれにしてもなぜ若者は集まって乗り物に乗ると暴走したくなるのだバスケットゴールがあると真横に車が空いてもシュートしたくなるんですね 中国特有の雑っぽいけど SF ハイテクな装置がっちり固めた船の投下だけでそう見えるのですね大西洋沿いにたくさん設置しておこうぜ CLK 定期せっかく冒頭が線路との隣り合わせだったんだから水の次は電気と隣り合わせじゃないとなバッテリーのマイナスをつないだままエアバッグの配線を切断する気分配線にアクセスするためにステアリング周りをごちゃごちゃするだろマイナスドライバーを刺すだけでもう怖いっての電気つければいいのにスイッチが遠いからという理由で散らかった床の上を深夜にトイレに歩いていく気分リモコンタイプのライトに買い替えたらそのリモコンがどっか行くんだよな クルクルクルーアクセル踏むだけならバカでもできるとよく言うが実際アクセルを開けることしかできないからバカ法定速度守って後ろを詰まらせて煽られるのは遅いやつのせいだっていうネットのコメントに切れてればいいよ速度上げていったってコーナリングで対応できずに事故るんだもんなそりゃゆっくり走るしかないななお深夜の岐阜県は120キロでプリウスが追い上げてきてオレンジ線で抜いて信号無視していく模様9割くらいが末吉以下のおみくじを1月1日に喜んで引きたい人は 車の免許を取ろうな突発的な高波でびショびショになりたい人はチェックするほど高いお金を払ってマリンライフに行ってらっしゃいなおバイクも突発的な雨でびショびショになりその後の突発的な晴れ空で暑くなる中レインコートを脱ぐこともできない模様夏はプロテクターをつけるのが面倒すぎて冬は寒すぎて出かける気がうせて3ヶ月に1回もバイク動かさなくなったよ おい、これヤバくねえか。もうすぐ雪ですね。スタッドレスだからって、雪が平気になるわけじゃないんだけど、レンタカー SUV でスキー場行って、道中に事故ってきてね。バイクも同じことだが、大事なのは止まることだろ直線の加速力で走破性を語ろうとするな。やーい、お前のオフロード風マシン、雪の下りの制動距離が軽自動車いか。なおにリンク駆動は滑って動けなくなる模様。<タッ> 動物に餌やりをしているのは、動物の餌にされる覚悟があるものだけだ。鳥りくらい木の枝で何発か叩けば、生肉と羽をドロップしそうなんだがな。唐突なマインクラフトのう、一気に騒がしくなったと思ったら、トレーラーヘッドがなんだかおかしいぞ。荷物を積んでない大型車の荷台を、純中型車の空の荷台に荷物として乗せれば、ギリギリ運べるんですね。階層に使えますね。 なあ、ここ登るのボルは厳しいだろ。四輪駆動を選んでおいたので、あとは空気圧を下げて、設置面積を増やして、ギアを上げてトルクで引っ張れ。すまん、中華製の30秒でちぎれそうな、応急チェーンという名の結束バンドを頼む。結束バンドを結束バンドで繋いで鎖のように延長していけば。 多分ダイソーの100円バンドでも使えるなお登れなかった模様バケツリレーで渡すときにちょっとずつ中身溢れていって最終的にほぼ残量ゼロになったやつ最初の水を汲んでコードを上げるところに腰が弱いおじさんを配置したやつのミスだろ不適材アホでしょもったいないと思うかエンジンをバラさないと対処不能なオイル漏れがあるカーセンサー30万円 BMW 買ってからえ BMW ベンツと日本車の違いって10万キロ普通に乗れるように作るか4年後の新型発売まで持てばいいかここら辺にありそう中古で買ってケチをつけるようなやつ逆じゃない そうはならんやろ。人間なめんな、目に見えてる暗証に乗り上げて、スタックするんだぞ。絵に描いた餅を喉に詰まらせる男、みたいに言われてもなぁ。8分以上ある動画の中から、たった1個の単語を抜き出して、日本語の間違いをコメント欄で指摘する男。上司からの LINE の日本語訂正して、嫌われてそう。不死鳥フェニックスを心の中に飼ってろ。あなたの前世は、とある国の王とかじゃなくて、ゴキブリホイホイの中で死んでる、ゴキブリじゃない。 名前も知らない変な虫ですね。あなたは免許も持ってないのに、他人のドライブ動画で動向法とか、ハンドルの持ち方を語るんですね。じゃムいか。20代くらいの若い子のドライブ動画、必ずそういうコメントあるよな。他人の間違いを指摘したって、あなたが正しくなるわけではないですよ。お前のことすごくないよ認定コメにスケル。劣等感コンプレックスに対する推察。劣等感コンプレックスに苛なまれながら生きる、人生ライフ。燃える他人を見て過ごすだけの、何も生み出さない休日は実際楽しい。ハサミの プラっていう新種のバイトテロあるらしいな笑っちまうぜこんなの8号見えてん これは悪事をしないかのレースじゃない、いかに発覚させないかの競争なんだ。自分では何も発信せず、他人の揚げ足取りをしまくれば、楽に勝った気になれるのですね。とりあえず投稿してみろよ、パチンコで負ける動画を。はい、他人の家の庭にゴミ捨て完了です。海外でもバイトテロみたいなやつ、いないと考える方がおかしいんだよな。さてさて、隙間からスマホを突っ込み、何か取れるのでしょうか。落ちたら拾えなくね。言ってるそばから むっちゃ見てて草さ。てさて、トラック営業所に激レアである、下から覗いて整備する用の、スロープみたいですが、乗せただけでこの沈み込み、そう、平台のトレーラーなんだぜ。確か自衛隊も、こうやって戦車を運んでた気がするから平気平気。ネット社会なめんな、ストローが男性気に見える人がいるんだぞ。一周回って、お母さん食堂のネタツイートに見える、正気末サンドイッチ、午前5時の朝マックを添えて、こちらは、コンビニで700円の傘を買うも、 開いた瞬間に壊れてしまった男性、どこの旅系 YouTuber なんですかね雨にも2段階あるということを覚えておいた方がいいぜ。2段階目の雨の時、路面は排水限界を迎えて海となるし、傘を差していても足がびちゃびちゃ水たまりについても、高速道路で踏めばタイヤが浮いてブレーキかかる感じだし、徒歩で踏めば靴が使って、靴下に浸水してくる、無駄に装飾された無駄に長い無駄なろうか。<笑>なんだあれ たまに見る、バンパーがえぐれたまま自走してる車みたいじゃないか。田舎のスーパー行くと。 バンキン屋の保管所から盗んできたのかよってくらい、べっこべこのシルバーの軽自動車いるよな。そこは逆に考えるんだ。来なくなったら死んでるんだと。逆に何日も止まってたら考えるんだ。車内で死んでるか。24時間営業の駐車場の端っこを、自宅の駐車場代わりにしていると。そのうち 200V の EV 充電マスが増えていくから、ずっと充電してるふりして、駐車場代を浮かせるライフハック出てくる。なお2時間充電したところで、 高速距離にして50キロ分程度にしかならないので、ホテルじゃない限り、PHV の方が 200V は有用。y のプリウス PHV? 自宅じゃ 100V でしか充電できないので、40キロ走るために丸々一晩が必要。 おいおいおい待て待て待て飛行機移動なんて環境に悪いなあグレタさんを見習えよヨットに固執するも船乗り不在で難民になってたりするんだぞこっちもすごいことするよなあ高速道路を必死で飛ばしてる背が高い軽トラを中国人が見て現地で自老的インスパイアしたみたいだ自老的インスパイアというか高速道路のサービスエリアの食券式フードコートで自郎みたいなラーメン食えるところないんですかさて青ヶ島丸というのは伊豆諸島に行く船らしい 波が激しすぎて、50% くらい結構するらしいぜ。どう考えても結構するべきだったし、これが飛行機だったら着陸せずに引き返すレベル。そういうこと言う人って、結構になった時こそむっちゃ文句たれるんだよな。結構すべき時に強引に出発したことで、船は沈んで大勢の人が死んできた。歴史に学ばない人だけ船に詰めて出航させろ。 乗客なめんな、サービスで出てきたマカダミアナッツが、袋に入ったまま提供されたことを理由に、なんやかんや怒鳴って引き返させるんだぞ。船の売店にて提供中のジャガリコは、ナッツリターン事件を機に、レストランに場所を移し、箱から出してのご提供となります。はどんなやつだと思って調べたら財閥にせい、となるまでがファーストクラス。絵に描いた餅を喉に詰まらせるシャムの次は、飛行機を飛行できなくする人か。 からの、バギーを止めようとして、心臓が停止しかける人。命と引き換えに非常停止ボタンを押す。なんかの映画のワンシーンみたいに言うな。オンザレールのレールに乗ることもできない人生。自己紹介をつ。あまりにもやることがないので、動画編集も終わるし、愛知県の右下から右上に行くたびに出ようかな。金を稼ぐあてはないが、時間だけはある。YouTuber の人生は、何もない腹っぱに草を生やすような虚無だな。収益化停止とともに、無職底辺なのだ。